You are my beloved child, a c s a y s to each one of us. 「自分らしく生きればいい」 Peace. 太陽師我らをしのぼり領土低な自由を扱い再び上げますま忘れ去られた